皆さんご存知の通、えー、とおり、事故が3月11日に大地震起こって、事故がその日から始まりまして、でその20日からですね長崎大学の山下俊一なる人物をですね放射線健康リスク管理アドバイザーに迎えて、それから翌日からもう安全宣伝のキャンペーンを張り始めて、それから4月に入りまして、広島大学の神谷健次それから長崎大学の えー、高村昇も同じアドバイザーになって、この3人がそろ、ね、って100ミリシーベルト以下であれば安全と繰り返して、あの児童の被ばくをです、ね、強要させてきた、このことで、まあ、全国から彼らは批判を浴びているわけですけれど、それは犯罪ではないんだろうかということをはっきりさせたいんですね。 福島県ではこの間聞いたんですが学校で子どもたちはお父さんやお母さんで意識の高い方が子どもにしいたけやたけのこが給食に出たら食べちゃいけないよと言ってそれで子どもが学校に行ってそれを取り分けると先生が来て食えっつって食わせるんだそうですぞっとするんじゃないですか皆さんえー、こんなこと今起こってるんですよ日本でえー どうするんですか、こんなこと。それをやらせてるのは山下でしょ。背後にいるんでしょう。うさっきおっしゃったように、文部科学省がいるからこういうことになるんでしょう。うどうしてこんなことほっとくんですか、日本人は。子どもたちがみんなで殺しているんじゃないですか。許せないですよ、これは。 あの放射線各種でセシウムだとかそういうものばかりが、えー、新聞を賑わしているんですがやはり一番怖いのはプルトニウムだと思うんですがその被害について、えー、例えばまああの劣化ウラン弾ンの被害が出ているようなイラクだとかあれにもあのプルトニウムだとかあのアルファ線の被害が多いと思うんですがこの辺のことについてはどのようにお考えでしょうか。 私はプルトニウムよりもっと怖いのは今、ストロンチウムだと思っています、これはあのセシウムとほぼ同量が原子炉の中であったはずですし、だからそれがほとんど出てないというのは検出してないだけであって、特にあの海洋に流れた海に流れているのはとてつもない量だと思います、だからそういうことで言いましても、今の状況で、 何がどこにあるかか私自身も分かんないんですで特に魚の場合はあの福島へ今回行って本当に分かったんですけれどあのもう日本中に流通してるんですそういったものが九州へ流れてるんですね九州の中で買ったりなんかとんでもないところで買ってそれ西日本の人は安心して食べてるわけですだから今私もう何が起こってるかはっきり言って分かりません ただ、我々は何にもその意識もなくこう大丈夫と思いたくて生きているだけなんだろうな、現実はですよ、今、そういう状況です。はい、はい